なんだこれはじめまして。脳科学者の深沢です。貞田雄二さん。あなたはこれから生まれ変わります。は時に佐田さん。人の性格とは何によって決まるものなのか考えたことはありますか ?DNA。 周囲の環境、はたまた魂、それら諸要因の与える影響の割合は興味ねえよ。早く帰らせろ。うん。では話を戻しましょう。我々の研究は人の性格、人格を人為的に変えることのできる開発をしたのです。 説明しましょう。これは前頭葉に存在する小さな神経細胞の集合体で、イノメ体と呼ばれているものです。この器官は人の感情と密接なつながりがあるとされています。そして我々の研究は、このイノメ体の神経細胞を人工のものと取り替えることを可能にしました。それによる具体的な効果として、 バイタリティ幸福感自己肯定感好奇心感受性積極性等の向上といったものが期待できます我々はこの一連の開発を人格改変プロジェクトとあて何でそんな話を俺にするそもそもこの高速具はなんだよさださん あなたは現代の日本の完全失業率をご存知ですか約 9.8% です彼らはいえあなた方はなぜ働かないのかそれはイノメ体が正常に働いていないからですだから何事にも無関心無感動で排泄ととミ眠を繰り返すだけの無気力な日々を過ごしているのです しかしそれらは全て脳の異常のせいなのですだから変わりましょうサダさん違法だろそんなの大丈夫です麻酔によって術前3時間ほどの記憶は失います傷もごく小さなものなので心配はいりません では、始めましょう。なぜ、俺なんだあなたが選んだことですよ。